アイアンワークスオブミザリー行きました。箱と奥持ってきたからいいアイテム出すぞー。しょぼいな。ローリーの叫び声が聞こえる。二つはあさっておきたい。マップかー。僕の好きなアドーンがついてればなー。 一応交換しとこうお伏せの仲間がすごい頑張ってくれてるあごめんねごめんねどでかい花火打ち上げたね全然いいよあ ミンコレ使ってあともう一箱あさらせてください紫ライト来たー救助ナイス。 猶うよってことはキャンプしてるのかなおお、ストライクキャンプ気味っぽいから通電する前に救助したいな。 やっぱり近場にいるねーノーワン持ってたらヤバいから着く前に助けたいけど今だ、うん、逃げろローリー 通電した、ノーワンありか僕に来ないからノーワンなし。早く開けてあげなきゃ。あ、みん、ゲート開けといてほしい。ローリーこっちに逃げてきて。 ありがとうった